演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします何で言いますロータスビスケットデルシュと一番持ってされたいと思います神はデーんですねロータスビスケットという商品があるみたいですねなんかどこかで聞いたような記憶はあるのですが。うん どんな商品なんだろういつかそちらの方も食べてみたいですねで見た目はこんな感じですねデニッシュなので多分割ったらボロボロいきますね。もうこのままいきますねではいただきますロータスビスケットってそもそも何なんでしょうかそこがわからないと うん、デニッシュ生地自体はさっくりとしたまりのシンプルなものなんですがその間にある何て言ったらいいんだろうな何と言ったらいいのか見当もつかないような甘い何かが入っていてそれがザクッザクッとした音はしていましたねいや甘さがそ の, 内の中でうの中でブワッと広がってきてちょっと蜜みたいな感じがあって美味しかったですただ本当に何て言ったらいいのかわからないようなものなのでこちらの点スとさせていただきますこれがロータスビスケットなのかなご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩分平塩